ザゲーム来ました鬼かぁ心音するな俺見られてた鬼の第一村人は負傷しないように板はちゃんと使おう 歩道で俺がいた使うタイプだって分かったら追いたくなくなるよな。やっぱり追われてない。あ、内ちなる力のために、チャージしといていいかな。これで負傷しても安心。 マップの発電機どこにあるかわからなくなるのやだなえっえっーってよかったワンパンタイムになっちゃったここに来られたら逃げ場ない。 そっちに戻ってたのかキラー近場にいるな。 多 い, いねナイス救助お来きてないね叫び出したぞ当たっちゃったかー 電気の方に行くならすぐ救助しよう今のうちに逃げるぞ鬼が叫び出したから注意しなきゃあね合 そうだから逃げるわどこの板だろ今の音ねあった旅そろそろ来るわ治療間に合う 来るのは聞いいてないワンパンタイム終わってよかったうわー倒すんじゃなかった発電機警戒しに行くか 猫が反応しなくなったから追跡終わったな最後の発電機どこだそうだ俺レオなる力あったんだロッカ回行くか。 これはキャンプしてる仲間が勇敢だな俺はゲートを開けよう誰がチェイスしてるんだろう 行きまナンシーは見えてる検温してきたな鬼がいたぞ誰か追われてるはずねえごめん俺はここまでだ 誰かネアに気づいてくれないかなずさんな肉屋あるから間に合わないくってねアどうやって逃げてきたんだ